バラエティー番組の韓国ロケで韓国語どれくらい喋れるとの質問にシャシャ我愛北京ダックと答えて韓国国内で物議を醸していることが中国でも注目されている。この動画は短編動画投稿アプリ TikTok の中国本土版東音ドンウインなどでも中国語字幕付きで共有されている。 平野は天然キャラとしても有名であることから、中国のネット上では、いかにも彼らしい天然っぷり、他の人の発言なら韓国を挑発または揶揄しているとも受け取られかねないけど、しょうならそんなことない、などの声が上がった。一方で、これは確かにまずいと思う、ネタだとしてもやりすぎ、韓国ネチズンの自尊心を大いに傷つける発言だ、との声もあった。